どうぞどうぞまずどうぞまずどうぞ え, えすごいすごいえっすご い, すごいはいじゃあパさん日本一周お疲れ様せーんあさかのさんこちらへどうぞはいそうです赤井さんそれ消えちゃっ た, た消えせーの日本一周お疲れ様でーす やめて車中泊で日本一周してる人らがいるみたいなんですよ。なーに男を黙って !YouTube! アイジャパンユー男を黙って !YouTube! アイジャパンユーっていうやつらしい。<笑>私たちは同級生3人組30歳で仕事を辞め、映像クリエイターになった。えーよいしょ。 そして勝手に登録者1万人いくまで帰られへん旅に出た出発させてもらいましたアイジャパイはい、じゃあおはようございます準備ができたので行ってたいと思います地元大阪を出発して冬は九州夏は北海道で過ごしたはい。寒いですね全然寒くありません当たり前やけど外での生活はめっちゃ寒かったしめっちゃ暑かった 浴びたい時に浴びられへんシャワーと浴びたくないのに浴びた雨ほんまめちゃくちゃやったわどうしたのでしょうか言えない言うてんのにがっつり体調を崩すこともあったし言えない言うてんのにぎっくりなってるやつもおったなしてるくれこれ旅中ですよ 飯<笑><笑><笑>はもっぱら外で自炊ですわ<笑>なんちゅうキッチンやねんもっといいキッチン欲しいな車上生活のくせに七輪で焼肉はするわ車内で寿司握るわ<笑>車の中ですよ言うてくれたらハマチぐらいいつでもさばきますよ実はまあまあこった料理してたんです僕らお湯あればまあ大丈夫 どっちやねえっみんなもサイドミラーで花毛とか切りますよね全国の至る所で撮影させてもらったけど鹿児島では牛舎も行ったな牛村かうちさん牛村かうち や, うちやですよろしくお願いします コーチではバリでかい洞窟入ってほんまに落ちそうになったこれ落ちたらはい死んでました無駄に足でかくてよかったナイス3 0ンチ高千穂峡ではこっつ濡れた2つの意味でドライな目で見られとったわここの人はめっちゃおすすめこの絶妙なカメラワークは僕ら3人やからできるんやと勝手に思ってる <笑>めっっちゃやりたかっ た, いやんにやりたかんなかしのんせ3人でずっと楽しんどった。 ま、いもうややでこから徐々にチョケッいくんおー珍しく滑ってるやん。 あ、これうちのです元気だけはあるんやけどねなんせお金がない僕ら基本音楽自然ドローンで楽しんでました。 はい基本テンションは高い方ですすんません時には川で気持ちをサップして自らを川へダイブさせることもあればいいよドローンを川にダイブさせることもあったのは内緒やでドローンが落ちるように結果が出ないことに自分たちも落ちた今は、まあ、旅は一応してるけどうん そのほんまにただふざけてるやつにしか見えへんやろうから<笑>前自覚はうかいなんか真面目な感じで応援してくれてた人も、うん、もしかしたらなんか最近この頃ふざけてばっかりだなって、うん、なってる人もおるかもしれないし、うん、面白いだけで行くのは無理やな楽しい反面、うん、そしたらもう悩んだこれは私とか見るチャンネルじゃないって思ったら、うん、絶対見る、うん、俺らめっちゃ元気やなとか めちゃふざけてるなって言う人結構おるやんほんまに世間からしてめっちゃうるさいんやと思う、ね、こいつら手入れ術しててこうやって楽しんで生きててすげえなって、うん、思ってくれる純粋な人って多分パーセンテージにしてたんだだいぶ少ないと思う、ねうん、そこまで考えてくれる人が、うん、今俺たちが見てるくれてる人や、ねうんうん、で多分やめてどうすんのこんな僕らが初めて不安になったでもやめてほしくないな YouTube は面白いもん毎回見てて YouTube はやめるつもりないですどういうチャンネルなんですかっていう動画を作ろうかな うん、なんかもう逆にこっちから発表しちゃうみたいな<笑>僕らも最近ちょっとあんまよく分かってなくて<笑><笑>分かってるんですよ今は友達家族と生きる姿を映してます生き様映してますとかかっこええけど冷たい言い方したら「えで?」って感じやなんかもうちょっとな気ぃするんだよ それでも1万人という目標に向かって走り続けた<音楽>たくさんの景色を見てたくさんの人と出会いたくさんの経験をする中で結局前見て突っ走るしかないってことを知った山津知見入りよした けんりもすでに、入ってました。かおるがけんり。たけ に, に, に熊本県ね長野県で。長野県で。沖縄ナンバーなあやんくん。うん。俺らやったらやれるよな。当たり前やんさ、こんちゃん。なあちゃん。うん。俺だって何のためにユーチューブやってるの。それはお前がリーダーやねんから、俺に聞くなよ。 30手前で仕事辞めてゼロから目標に向かって挑戦する姿が見てる人に何かしら刺激を与えると信じてたくさんの動画を作ってきました足旅でお世話になった皆さん。 ずっと応援してくださっている視聴者の皆さんほんまにありがとうございましたもう遊びは終わりや年内登録者10万人え ?1 万人も行かなかったのに年内登録者10万人 いやまあまあいや、まあ、ねえない登録者10万人どうする？どうしようかどうするこの賞新しい企画始めますお楽しみにこれからもよろしくお願いしまん中ルーター